第1章 MT4 で取引講座を解説する方法 XM トレーディングのビデオチュートリアルセッションへようこそ今回はメタトレーダー4取引プラットフォームの利用方法をご案内いたします最初のビデオでは講座を解説し MT4 取引プラットフォームをインストールする方法を段階的にご説明いたします MT4 をインストールする前にまずは XM トレーディングに 講座をすする必要がございますデモ講座もしくはリアル講座からお選びいただけますデモ講座では仮想資金を用いて実際の市場環境で取引することができますので XM トレーディングの執行力注文拒否なしおよびリクオートなしの条件をお試しいただけますリアル講座では XM トレーディングウェブトレーダーを含み 実際の資金を用いて MT4 で取引することができます。XM トレーディングでご利用いただけるマイクロ講座やスタンダード講座では5ドルの最低入金額。それでは XM トレーディングでご利用いただける取引講座を解説してみましょう。取引講座解説はわずか数分で完了します。XM トレーディングのホームページにて 講座を解説する方法をクリックしてリアル講座の登録ページへ移動します。こちらのページにて個人情報を入力する必要がございます。登録の際には英語のアルファベットのみご利用可能ですのでご注意ください。その後取引に利用したい講座タイプ。取引講座として MT4 を選択する必要がございます。必要な情報を全て入力したら 登録ページのステップ2へ進むをクリックしますコーダの登録を完了するには取引コーダの情報や基本通貨レバレッジなどの情報をさらに入力する必要がございますその後お客様の投資家としての関連情報や取引経験などの情報を入力する必要がございます準備ができましたら任意のパスワードを入力してから 再入力ししてて確認してください最後に当社の方針を読み理解したことを確認するボックスにチェックを入れリアル講座を解説するをクリックします講座の確認ページに移動しますのでこちらにて手続き方法の明確な説明をご覧いただけますお客様の有効な E メールアドレスを確認する確認 E メールがご登録のメールアドレスに送信されます こちらの E メール内の E メールアドレスを確認するリンクをクリックすると XM トレーディングの会員ページへ移動します MT4ID 番号が表示されますこちらは会員ページへアクセスする際に毎回必要ですこちらのページにて講座登録の際に選択したパスワードを入力しログインボタンをクリックして続行する必要がございますその後まもなく MT4ID 番号とサーバー名が記載された2通目の E メールが送信されます。こちらから会員ページへログインしたり、MT4 プラットフォームをダウンロードしたりすることができます。こちらで、XM トレーディングの会員ページへログインが完了しました。しかし、お取引口座はまだ有効化されていないことがお分かりいただけます。MT4 へログインすることは可能ですが、 お取引はお講座を有効化した後に可能となりますお取引口座を有効化するには必要書類をご提出いただく必要がございます次のチュートリアルセッションでは MT4 プラットフォームのダウンロードインストールログイン方法を学んでいただけますご視聴ありがとうございました